コールタワー来ましたこの建物の発電機からつけるかキラー近くに来てるキラーはプレイグかおお、アレックスだ破滅かー 真下でチェイスしてるなここから離れた方がいいな破滅こっちにはないなーこれは見つかったくさいな。 な, っちゃったなんでこっち来ちゃったんだー距離がありすぎた下はやめてー。 メグありがとうロッカーバレバレすぎる全員負傷だなーこれは救助行かなきゃまずいな。 うわバレるあれタゲ変わった今のうちに逃げるぞネギ バベチリでこっち来そうだな。遠回りして助けに行こう。これは状況が悪いぞ。しまった戻ってきたかオーストライクナイス。 こっち一緒に回そううわ来てるやっちゃったごめんなんとかつけきりたい まずいなーもうみんな跡がない。ダメだこっち来てる。俺だー。 な, かないか、うん。あ、終わりじゃなかった。<笑>ありがとう。 なんで放置してるん逃げれたこれはつけきれない俺が追われてるー。 あれ?おだく、オだク全然気づいてなかったープレイグどこに行ったこれは全員這いずり狙ってるのかやさオニなのかやっぱりやさオニか 全然逃げれない完全降伏を服従も許されない世界もう勘弁してください えいいんですかお邪魔しますあんたはダメよ俺だけ許されないやつ嘘よお逃げなさいあありがとうございます